うじゃあバッティングセンターねえんだから<笑><笑>家の近くしょうがねい。<笑>考えない。 ね、やめて<笑>いや面白くないよ何も<笑>マジでおかしい家だよねえ確認ぐらいのやつやってるから確認ぐらいの強さでやってるからじゃ佐々木がおかしいよ<笑><笑>あやばい開きはった開きじゃないよ ちょっとやめな本当トに<笑>じゃあもうダイニングテーブル来たらもうやんないから、ね、ダイニングテーブル来てんだって<笑>危なっ危なっ今のいいでしょ見てなかったよ今のちょっとお僕おかしくないっすよねやばいやばいやばいいば い, 今の い, いな一回だけ俺にやらして<笑><だ>、ね、<笑>ボロ拾ってあれこれしかな いっちゃったまあいいや。いっちゃった？いっちゃいました。あ, ありえないな。はい。は？ああっとけ。そういうことあった今ますね。ないない。ないよね。初めてだよね。俺もやる。俺もやるじゃないんだよ。えマジでちょっとやめて。 俺んんんんときゃゃゃいい壊壊壊れすすすじじじななななねえ、ええ、ででで暖房壊すのそそそううう思っててせるもげぞぞ絶対かかかかか起前前そうそうしよう前からない前から投げ<笑><笑><笑>前から投げよ、やっぱ。 お前から投げんすかかららあれだからね高校まで野球やってたからね、うん、サスーわ怖かった<笑>やつは怖<笑>っ いい<笑>内閣の外打てねねええだろー、ね、<笑><笑><笑><も><笑>二塁塁<笑>どう抑えればいいっすか俺俺透明ランナ三塁めっちゃ怖いじゃん。うー ち<笑>いっと待 っ, っ, っ, っ, っ, っ, っ, っ, っ, って、俺がアウトで、ランナー1、3塁な。怖っ。草<笑>咲カメラ。<笑>うわぁ、怖い怖い。<笑><笑><笑>どうすんやい。じゃあもう、怖っ。ああったわ。見てください。何これ。<笑>